こんにちは、中村の中村村骨のえー、と今日は足の形足の形親指を上に向けたまま今立つ練習で立った状態からつま先立ちをする練習っていうのを紹介していきたいと思いますまず片足立ちになるとぐらつく方が多いので机とか壁とか 何ででもいいのでバランスが崩れても倒れないようにしてくださいで片足を後ろに上げるんですけど足がぐっと前に出ないように前に出ると腰が丸くなりやすいので足は基本的に後ろで姿勢はよいい状態でやるようにしてくださいでこの状態から 足元つま先をぐっと上に向けます指だけ母指球はついた状態母指球とかかとはついた状態で指だけしっかり自分の力で上げていきますこの状態からあの机を持ってもらっていいので重心を前に移しながらつま先立ちをしていきます ゆっくり戻してつま先立ち戻してつま先立ち慣れてきたら手は離した状態でつま先立ち戻してつま先立ちこれが慣れてきたら この指を上げた状態のまま上げた状態の足首の感覚立っている感覚のまま指を下ろしてできる方はこの状態でつま先立ちをしてみてくださいこういうのができるようになってくると今度はスクワットをしていきます足の指を上げた状態から ーっとお尻後ろに出すように戻してスクワットこれ前からこの状態でスクワット足が内側に入らないように指をしっかり上げておきますあと腰がぐらつかないようにしっかり注意してグーッと できる方はここまでやってみましょうでは頑張ってください